ありがとうございましたそして、えー、この3曲終わりまで本当に応援に聴いていただきました。ありがとうございますこの後にもう2曲お楽しみの8回の